今回は通常のプランクよりも簡単で腹筋に3倍効かせる方法を紹介していきますプランクをするるるると腰ががが痛くくななお腹が疲れる前に肩がだるくなってしまうそういった原因でプランクやってない方は今回のやり方が簡単でお腹がへこみますのでやってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、簡単なのにお腹にしっかり効く、プランクニーアウトを紹介していきます。プランクというと、いろんなやり方があるんですけども、今回は簡単で、しかも腹筋弱い、反り腰の方におすすめな方法になります。たったの20秒なんですけども、できるだけお腹に効かせたい、お腹へこませたいって方のために、3セット一緒に頑張ってみてください。今回のプランクが、なぜお腹にしっかり効かせられるのか、簡単に解説しますと、プランクを行う場合、 お腹が伸びてしまって腰が反れたままキープしてしまっても腹筋に効きませんお腹に効かすためには腰を丸めてお腹を締めておかないといけないんですがこの際に反り腰の方は骨盤を立てようとすると前ももが突っ張ってしまいますちゃんとお腹をクッと締めれる場合はいいんですが締めれない場合はどうしてもプランク中は腰が反れてしまいます そこで今回は両膝つかずに片足上げときます。こうすることで骨盤が立ちやすく腹筋に効かしやすくなります。なぜかというと両足の状態で骨盤を立ててみてください。反り腰の方は前ももがね違和感あると思います。これを片足にしてみてください。そうすると片足の前ももは突っ張らないので骨盤を動かしやすくなります。 今回は片足上げてお尻を締めやすい状態でキープしますのでしっかり腹筋に効かせられますたったの20秒なんですけどもお腹をへこませるポイントとしては腹横筋が関係していますしっかり長く息を吐き続けてできれば20秒間の間に1回か2回の呼吸でキープしてくださいそれでは紹介します通常プランクは肘の前に手を置いて体を上げるんですけども片足上げる場合どうしても体が 左右に動いてしまいます。そうなると力が逃げるので、今回は腕をクロスして、肩の下よりも少し手を前に出して、体を持ち上げて、片足真横。20秒行うので、10秒後に足を入れ替えます。これを3回やってみましょう。しっかりお尻を締めることがポイントです。スマホは顔の下に置いてもらっていきましょう。残り10秒で反対足です。行きましょう。スタート。 これでキープお尻をしっかり締めて結構きついですが頑張ってよーし反対足しっかりお尻を締めてお腹どんどんへっこめてよーし OK いやーどうですかこれ腰が痛くなりにくいと思いますあんまりお腹効かないよーって方はね腕を少しもっと前に出してやってみてくださいあと2セットです行きましょう スタートキープ頑張ってああきつい20秒が長い早っい頑張ってしゃべる余裕がない う,、OK、うお腹うおをパンチされてる気分だあともう1セットですさあいきますよ それでは行きますスタートラスト耐えて耐えてうおうおうハイハンタイクさすがに三回目はきつい頑張ってみんなうわの望ばしきくダ ー, だーうえうえなんか出そう お疲れ様でした。どうでしたかやっぱり一セットじゃなんか効かない感じがした人も、3回目ってやっぱり効きますよね。 これでしっかりお腹が使われました。そして息をしっかり吐くことでお腹をへこませる腹横筋が身についてきます。腹筋はどうしても苦手。プランクはなんか今まで効きにくかった。そういった方はね、このプランクをやってみてください。何度もやっていくことで20秒しかできなかったことが30秒できたり40秒できたり成長してきますので動画を見ながら何度もやってください。腹筋というのは24時間で回復すると言われてます。このプランクなんかは20秒だったの3回。合計1分です。 正直、一日一回やってもいいぐらいです。何セットやったらいいのどのくらいやったらいいのってわからない方は、毎日1分だけやってみてください。頑張ってやったよ腹筋効いたよって方は、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もしてますんで、説明欄からリンク見てもらって、フォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。